それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、えっと、前回まででその多項式の加減乗除などに関する基本的な演算が一通り終わりました。で、前回はあの一変数多項式の乗算、それからまあ多倍調整数と単精度数の乗算といったようなことをやりまして、で、最後はその整数の乗用付き乗算と、それから多項式の乗用付き乗算について。 扱いましたで今日からそのテキストの第4章のの第章ユークリトのご助法に入りますで今日は、まあ、ユークリットのご助法は多分知っている人が多いと思うので、えー、と復習が中心になると思いますけれども核処、えー、ユークリットご助法という多分多くの人にとっては新しい話ではないあるかと思いますが、まあ、その話をしたいと思います。 でえっと、テキストの方はあのまはあ、今回新しく配った冊子の方ですけれども49ページから始めますので、えっと、持っている人は合わせて参照してください。 でえっと、まず最初のセクション 4.1 では、まあ、イデアルですとか常用感ですとかあと最大公約詞最小公倍詞といった言葉の復習にあの当てられておりますが、えっと、一応あのこの授業は、まあ、あの2年次の大数入門を履修するということを前提に授業しておりますので、まあ、あのその辺この辺の話は多分昨年の大、ね、数の授業で触れられていると思いますので、まあ、確認ぐらいで。 進めたいと思います。で、一応、あの記号の使い方もあの確認しておきます。と r をこここれ以降ではその r を可敢感としまして、そこでま r のイデアルというのを考えます。で、イデアルにはあの生成原因というのがありました。で、それからあの有限生成という概念もありまして、それからのたん、あの単行イデアルという概念もあります。 それからあと、常、えーまあ、用類とか常、ね、用感といったような、えーとまあ、道具もこれから使っていきます。あと、えー、と定義 4.3 では、まあ、あのこれからのこの授業で使うっ、ねえー、と、まあ、言葉の定義をしておりますのでいくつかあの 確, 認確認しておきます。えー、例えば、えー、と薬減ですとか倍減それからあの最小公倍子、最大公約子。 それから単元、逆元、あと規約という言葉と概念が定義されておりますので、まあ、各自確認しておいてください。で、あ、そっか、この GCD と LCM はそれぞれ最大公約しと最小公倍詞なんですけれども、一つの注意として、まあ、GCD と LCM というのは一般に一位ではありませんが、あの整数感 Z においては、 正 の, の数にするというふうに定義すればあの1位に定まることに注意しておきます。ここまでいいでしょうか。で、えっ、ー、と、まああの今日は、あの、サクサク最初の方は進みまして、えー、今度はセクション 4.2 のユークリッド正域と五情法に進みたいと思います。で、えっ、ー、と、まず定義 4.11 にありますように、このユークリッド正域と、 という定義がありますけれども、これも、まあ、多分多くの人が、えー、以前の授業で触れたと思いますので、確認程度にしておきます。えー、R を正規としまして、それから D を、えー、R からその、えー、と自然数とマイナス無限大を含む集合のシャドウにします。でこのとき、R がユークリッド正規であるとはあの次の性質を満たすことを言います。任意の R の源 A と B に対して B が0でなければある R の源 Q と R というのが存在しまして A イコール BQ プラス R とそれからこの D という関数に対してその R の D による値が B の D による値よりも小さくなるようなこういう性質を満たす Q と R が存在すると。 というのがこの、R、がユークリッド正規であることの定義ですでここではその D という関数をですね、ユークリット関数と呼ばれるもので、あとあの Q は小、それから R は常用と呼ばれるものです。で Q と R それぞれ の, その文字はですね、まあ、あの小の方はコーシエントの Q、それから R の常用の方はリマインダーの R、柱文字をそれぞれ取っています。 であと、えっと、一つ注意としましてはその一般 の, そのユークリット正規ではその与えられたその A と B に対してその小 Q と乗与 R は、まあ、1に定まるとは限らないということに注意しておきます。で、えー、次にその定義 4.14 の「まあ、互いに相」という概念の、えー、と復習ですけれども この A1 から AN を R 以下ではそのユークリッド世紀のしますがこの R の元としたときにこの A1 から AN が互いに素であるとは A1 から AN の最大公約子が単元であることを言います。で特にその R の2個の元 A と B が互いに素のときはこのテキストでは この直角のような記号を使ってですねその互い人ということを表しますので注意してください。